はい、休憩が終わりました。休憩っていうかちょっとあったものかと思ったんだけど全然暖かくないしホットで買ったものも全然暖かくないしそしてですね。怪奇現象が。怪奇現象が起こりましたよ。 それではですね20時に家を出てきましたそしてですねまずは給油をしたいと思います 60.76 燃費は60キロ超えてるけどそしてですね今日はですねどこへこんな夜から向かっているかと言いますとですねマサ、ま、チャンネル結構ね夜出かけるの珍しいんですよねいろいろ考えてるんですけどもこういう判断に今回はなりました でどこに行くかというとですねー戸隠神社に行きたいと思いますで、戸隠し神社っていうのはですねー社ありましてでそれ全てもあるとですねまあ、ご予約があるというふうに言われていてまぁエライパワースポットなわけですよ実はですねクロスタブ j a 60が納車にな すぐですね長野へツーリングしましたでそれはねどこに行ったかというとですね善光寺に行ったんですね善光寺がですね昨年本当は5開長だったんですけどもまあ、コロナで1年延びて今年の4月から多分5月か6月ぐらいまで5開長が行われておりましたでですねそれを見に行くためにですね奈良市ツーリングも含めて論通、まあ、行きたいなーってこと で, ですねそれに絡めてですね クロスカブで長野へ行かせていただいたんですけれども、その時ね実はね戸隠し神社も行ってこようというふうに、ね、思っていたんですが、なんとですね、まだあの冬季閉鎖から開けてないという、<笑>ゴールデンウィークのちょっと前だと思うんですけどね、いやすごいところにあるんだなっていうのはまあ感じていたんですけれども、で今回、やっと夢が叶いまして、戸隠し神社へ向かっていきたいと思っております。 伊勢神宮と同じでねあの参拝順序というのがやっぱりあるんですよね、なので、それの参拝順序にですね乗っ取って参拝していきたいなと思うんですけれども、あ最後のね、あ九頭竜社それから奥社には、ですね一番近くの駐車場から40分ぐらい歩くそうなんですね、なのでなかなか結構ね、普通の靴もど う, いうかなと思ったんだけど、今日寒いからブーツなんで。 うんまあまあいいかっていう感じでねこのタイツさんのブーツなんですけどまあ大丈夫かなってことでそのまま来ちゃっております今ね結構寒いです多分15、6度しかないんですよねただ明日はね20度後半ぐらいになるんじゃないかっていう予想もありましてじあどうなるかねまあちょっと服装がね今一番難しい時期ではあるかなというふうに思いますでまあまあそちらに行くために 開いで行こうかと思ったんですけど、ここからね、戸隠神社までね、なんとね、200キロ以上あるんですよ、<笑> 200キロ以上でしょ、でその、行ってすぐ帰ってくるなら、まあ、500キロ以内で収まるから、まあ15、6時間ね、走ればなんとかなるのかもしれないですけど、まあ、体力的にも結構厳しいところもあり、それよりもね、やっぱ参拝にですね、まあ、4時間ぐらいかかると。 下手したら5時間ぐらいかかるということなんですよね。っいうことを考えると、今日はですねまず長野市までこの夜にですね行ってしまいます、で長野市でですね、えー、開花クラブに泊まって、で朝そうです、ね、7時ぐらいには出て行って、参拝を始めようと、8時ぐらいからなるのかな、そういうふうに、ね、今、思っております。ただね夜走りますと簡単に言うけれども<笑> ちょっとね簡単に快活、ね、クラブを目的地に入れて、ですねそれで普通に高速使わないで、はいナビっていう風に Google ナビで、えー、検索したんですけども、いやいやいや、とんでもねえ道をですね<笑>ご案内されるわけですよ、Google 先生は。なんだっけなあのねとんでもないですよ、もう本当にあの街灯がないような山道、山の奥の道をですね走らされるわけですね。僕あのー SSTR に行った帰りにです、ね、夜中にですね国道299のや山の中、走らされて、本当にもう嫌で、<笑>えーいやーね、あのつ、ー、いてるんですよ、一応、ホグはね、ついてるけど、木島さんの、ついてたから大丈夫だとかっていう問題じゃなくて、その精神安定上よくないよね、誰でもいない電波の入らない山道をですよ。 いやあそこで民家ももちろんないわけだから事故ったらマジで本当にやばいわけだしでかといってゆっくり走っていますかって言ったらもうゆっくり走ってるようなこう精神安定上よくないですよ、ゆっくり走るのもなのでね、やっぱあんまりこう夜のやばい峠はね走りたくないんですよね、でいろいろ検索し直して国道18号ですね、18号で長野近くまで行ってしまおうというふうに今考えています。 でそのようにナビを設定しております18号っていうのはね、まあ18号だから安心かっていうとね、まあ、そうでもないんだわ、<笑>まあ、ね、薄い峠っていうのがあるんですよね、そこがやべえんじゃねえかなってちょっと思ったりとかしてるんですけれども、まあとりあえず長野市まではね約2 0 0キロありますから、大体5、6時間。今日はね3連休明けの 最終日3連休の最終日なんで、多分道はねもうガラガラだと思うんですよ、なので5時間ぐらいに行くんじゃないかなとは思うんですけども、もまあどうなるか、ちょっとお楽しみですね、いやー、まだ家出て、どうだろう、1時間ぐらいなのに、もうこの空気感、やばいよね、しかも寒いわー、かなり、ね、冬に近い格好で来てるんですけどね、今、この橋がですね、 神奈川を渡る橋。神奈川ですよ、川川じゃないですよ。神奈川<笑>何回も言うなって、これね、すごく綺麗なな、ね、川なんですけど、これを渡ると、群馬県に入ると思いますよ、現在走っているのは一応、国道254号ですね、おっと、関越の看板があるな、これ、どこになるんだろう。 群馬県に入ってるはずななんだけどな群馬県藤岡市、これどっか、どかどこだっけな、行った時にここの道通ってんな、254京都に行った時もこっちの方を通ったような気がしなくもないないやー、結構ね、寒いですね、暴風中も暴風なんだけど、空気の層がないんだな、ダウン的なね。 でもまだダウン着るまででもねえかなと思って、ちょっと厚着はしてきたんだけども、ダウンはちょっと着てないんだよなーっていうのがね、ちょっと裏目に出てるかなと思うんですけど、まあ明日27度、8度予想ですからね、なかなかね、着るものが難しいなっていうふうに思います。はい、時刻は20時になりました。家を出発してから2時間。走行距離は、どうですかね、65.9 キロ走ってきました。 まだね休憩してないです<笑>休憩をするなんかちょっとこうタイミングを逃しておりますそろそろちょっと給水タイムと放尿タイムをねしたいと思っているんですけどもここはね群馬県安中市群馬県道217号というところを、ね、走っていますけれどももう寂しいですまだ対向車がいてくれるのがまだせめてもの救い これからね、軽井沢とか入っていったら、相当寂しくなると思うんだよね、精神的に耐えられるか、それが一番問題です、さっきもね、ちょっと暗いなっていうところね、なんか、これと嫌だなと思いながら走ったら、なんか看板出てきたんですよで、看板出てきたと思ってね、ちょっとよーく見たらね、富岡霊園って書いてありましたね、<笑>見なきゃよかったよ。 本当にこうちょっと見づらいと思うんですけど、左側の、のこれ多分ねこんにゃく畑だと思うんですよね、これ、これ、これね、ちょっと全然見えないでしょ、左側にね畑が広がってるんですけど、これね、多分ねこんにゃくですね、あ右側もそうだ、こんにゃくですね、群馬、特にね、藤岡辺りはね、こんにゃくの生産が非常に有名なところなんですよね。 そして夜なのにめっちゃ燃やしてる人がいる人がっていうか燃やしてる業者なんだろうなあれ見えるかなぼーっとねう見えないよななんかすげえ煙で上がっててすげえせセのこれ昼間燃やすとね問題になるからね夜燃やしてなと思うんだけどもう最低だよねわかるめっちゃ燃やしてるよねあれね臭いんだわいやき<笑>たよこれ これ高速のインターだ、何だろう、あ松井田妙義、松井田妙義インターのとこだ、いやー、これ、これでも嫌なのに、これ、本当、細い峠入ったら、本当、俺、もう本当にもう無理だよ、これ、薄い川、下を流れているのが薄い川ですね、薄い峠で有名な薄い川ですね、きっとね、同じ地なんで、いやこれもう。 早く終わりたいよー<笑>うーここでこういう感じだもんなー<音声>よし国道18号に入りましたこれで薄い峠に行くんだ軽井沢2 1キロという標識が出ておりますなるほど信州と新潟を結んでるわけですね 新越線と書いてあります横川横川と書いてありますね横川の釜飯で有名なところですねこれはもう22時13分終電でしょうかね誰も乗っておりませんしかしちょうどいいスピードで走っているとほとんど並走しております<笑>いやー夜で看板が見えないあローソンあったよかった 休憩できるよかった助かったローソンあーよかった寒かったとマネルよいしょはい休憩が終わりました休憩中がちょっとあったものかと思ったんだけど全然暖かくないしホットで買ったものも全然暖かくないし そしてですね、怪奇現象が、怪奇現象が起こりましたよ、今、ですね、ナビをですね、まあ、携帯をですね、取り外しまして、コンビニの中に入りまして、ですね、そしてですね、用を足していたわけですよ、そしたらですね、ナビがですね、喋りました、なんと喋ったかというと、ですね、その先、左方向です。 って喋ったんですよ言われてみればね確かにねおしっこするときにね左の壁に当てる癖がありますね僕いやーびっくりしたさああなたは左の壁派でしょうか右の壁派でしょうかコメントいただけたらありがたいと思っております<笑>女性の方大変失礼いたしました さあ恐怖の夜の薄いバイパスを走っております。